ワンコワンコどうも皆さん、こんんにちはケンですじゃあ皆さんいかがお過ごしでしょうか実はですね僕がいつも行ってるキャンプ場があの結構、桜で有名なところなんですよね、まあ、桜公園というか、まあ、桜が咲いて、あの桜の時期はテントを張ることができない、あのキャンプをすることができないんで、最近そこに行ってなかったんですけれども、えー、っとそろそろその規制的なやつが解除されているんで、今回はそこに行って、なんとですね映画を見ようかなと思っています。 最近知り合いのユーチューバーさんと、えー、鹿児島に、まあ、キャンプしに行ったんですけれども、まあ、やっぱ楽しいねキャンプっていうのはあのー、魚をこう口に刺したりして今多分写真出てると思うんですけどいいねこういうの魚を口に刺したりあの肉をさこう焼いたりしながら映画とか自分の好きなね映画とか見たら面白いやつだなと思って最高やるなと思って今回は外で映画を見るために、あのー、キャンプ場に行っていますということで今回はキャンプ場で映画を見るための 道具というか設備というかそういったものをご紹介したいと思いますなのでまずはキャンプ場の方に向かいたいと思いますはいということで準備できたんですけれども、えっと、スクリーンの代わりになるタープを貼るためのポールを今日忘れちゃったので、えっと、この木とこの木に、えっと、ロープをこう結んでその 結んだところをこの間にここら辺にドドンとあのタープをロープで吊り下げる方式でやるのかなと思います。ういうろでデデン青空映画館の出来上がりですデデンいやなかなか良くないですか<笑> なかなかこう様になってないですかこれ結構。よいしょ、ちょっと触ってみよう。よここでこう焚き火をしつつ、これ映画を見るという感じですね。はい、ということで、早速なんですけども、今回使う、えー、プロジェクターを、えー、ご紹介したいと思います。今回使うプロジェクターはこちら、ディリン。アオディンの、えー、モデルが、えー、D13 というものを僕は買いました。えー、こんな感じですね。ディデン、えー。ポータブルって感じですね。ちょっと開けてみます。 えー、箱の中には、えー、っと、プロジェクター本体。これが、えー、プロジェクター本体です。で、ここにね、タッチパネルがあるんで、こうやって操作できる感じですね。で、箱の中には、まず、えー、説明書、えー。このように日本語でも書かれていますで。その後はもう簡単な付属品ですよね。電源コード、えー、コンセントから充電するタイプになります、えー。僕が買ったのは一番最上位モデルなんですけど、このプロジェクター、三つモデルがあります。で、僕が買ったのが一番上のモデルなんですけど、 下2つのモデルは、えっと、USB でも、えー、充電できるそうなのでそういったところもちょっと後で、えー、ご説明します付属、えー、品が、えー、充電ケーブルと、えー、HDMI ケーブルですね、えー、HDMI ミニとかマイクロとかじゃなくて、えー、通常タイプの HDMI が入っていますそれと、えー、ミニ三脚が入っていますでこれプロジェクターの下の部分にここにネジ穴があるんで こうやって接続して、えー、こうやって三脚で立てる感じですね。最後にリモコンが付属しています。リモコンと、これは、えっと、プロジェクター本体を入れる、えー、収納袋ですね。でリモコンには、えー、電池が必要なんですけども、電池は入っていませんでした。そして今日、電池を持ってきていないので、えー、リモコンは使うことができません。今日の晩ご飯はこちらです、ね。魚と、えー、豚肉ですね。 日も暮れてきたので、早速、えー、プロジェクターの電源を入れて、えー、どんな感じに映るのか試してみましょう。でいきます、スイッチオン。はい、着きましたね、スマートプロジェクター、アオーディン。 はい、といととうことで着きましたででーん、こんな感じでございますえー、っとですねこんな感じですもうここからですね、えー、これが、えーえー、プロジェクターですねこれがででーん。でこっちら焚き火でございますでこのプロジェクターで映している画面が、えー、これですねこんな感じの画面になっています、えー、カメラ越しじゃちょっとシワシワになってて、ね、ょっと見えづらいかなと思うんですけれども、えー、肉眼ではそこまで見えづらいことはないです この、えー、プロジェクターの特徴なんですけれども実はこれ a アンドロイド搭載なんですよここ見たらわかると思うんですけど Google Play が入ってるんですよなんでえっとあアプリを Chrome とかプライムビデオアマゾンプライムビデオとか Netflix とかも入ってるんですけどえー、っとですねもちろんあの LINE とかも、えー、ダウンロードできます Android のスマートフォンに、えー、プロジェクターが付いてると思ってもらって OK ですなんで、ねえー、この Google Play を、えー、クリックすれば、えー、Google Play に行って、えー、好きなアプリをダウンロードできるという感じでございます ということで、a Android を搭載の、えー、プロジェクターということなんですけど、えー、っとじゃあどうやって操作するんやと。あのリモコンが、ね、あるんですけれども、今日は電池持ってきちゃなくて使えないので、どうやって使うんやというときにですね、こちらですね、ここがですね、タッチパッドになっているんですよ。なんで、こうですね、こうやって。 触ると僕はこうやってタッチパッドを鳴らするとこんな感じでカーソルが動きます。なんでもうこれだけで、えー、実はもう操作できちゃいます。天狗。まずはこのプロジェクターをインターネットに繋げてみます。えー、僕はですねモバイル Wi-Fi は持ってるんでモバイル Wi-Fi で繋げたいと思います。 で、パスワードね、こうやって入力するんだけど、このパスワード入力する時も、ここでね、あの、カーソルを動かして入力します。で、テザリングでもいけるはずなので、とりあえずですね、えっと、ネットワークにつないでみましょう。ということで、ネットワークにつなげました。これでですね、このプロジェクターは、えー、インターネットに接続している状態になります。なのでですね、えー、っと、Chrome、これを開けば、もちろん、えー、っと、インターネット、こんな感じで出ますし、えー、完全にも僕のアカウントと同期してるんで、えー、僕のアカウントが出てますし、 えー、プライムビデオを押せばプライムビデオ見れますしネットフリックスを押せばネットフリックス見れますじゃあちょっと試しにですね YouTube を見てみましょうおいでこれもですね僕のアカウントと同期しているので、えー、僕のアカウントで今、えー、見てますでちょっとですねえっ、ー、とマイチャンネルの方を見てみますかではですね早速ちょっと僕の動画ちょっと再生してみましょうこれ僕のねえー、っと動画が一段が出てるんですけど、えー、こ, れこれネイチャーハイクの10万再生ぐらいかな、えー なやつを再生してみましょうするとこんな感じですドゥドゥンはいどうも皆さんこんにちはケンです今回紹介するのはテントなんですけれどもはいこんな感じですねえっと見れますで音はですねこんな感じでここ、えっと、から出てますこの下にねスピーカーがあるんで、えー、こんな感じで出てますなんでえっと、とこれだけで、えっと、音も出せるしまずはこのテントの特徴をさらっとご紹介いたしますま なんでですね、えっと、これ、えー、今、ですねこうやって映してるんですけれども、えっと、スピーカーもこいつに つ, ついてるんで、えっと、これ1つ、本当にこれ1つだけね、外に持ち運べば、こんな感じで、えー、見ることができます、映像を。これはね、YouTube なんですけれども、すごくないですか、これ、めっちゃよくないですか。<笑>ではですね、次に、ねえー、Amazon プライムとか、ちょっと開いてみますか。はい、こんな感じでですね、Amazon プライム開けております。著作権の問題ででで動画を再生すすることはできないんですけれども まあ、こんな感じで普通にも う, えもうパソコンっていうかもうあの Android なんでもうパソコンと同じような感じでえもうプライムビデオも見れますし Hulu とかもね見れますし設定の項目なんですけれどもえーネットワーク、えー、Bluetooth、g o o 入力、えー、その他とか デバイス情報、日付と時間、音、えー、投影設定とかね、いろいろあります。で、ここら辺はね、まあいいと思うんですけれども、で、えー、注目したいのがこの投影設定なんですけど、えー、ファンの風速とか、投影モード、あと、傾きというか、歪み補正ですね。とかね、画面の明るさ、そして、色、温度の調整ということなんですけど、えー、僕が注目したいのがこの投影モードなんですけど、これは何かというと、こんな感じでですね、デデン。 フロント天井吊り投影リア天井吊り投影とかこれはえ今普通にもう正面に置いてるんですけど、まあ、天井にね置く時とかこれはう逆さまにこれをねこうやって逆さまに置くじゃないですかその時にこの絵というものを自動でね、えー、っとこう反転してくれたりそういった機能もついてますなかなかあの高スペックなプロジェクターじゃないかなと思います えー、Bluetooth なんですけれども、えー、このプロジェクターは Bluetooth をつなげることができます、えー、どういうことかというと Bluetooth のスピーカーですねに、えー、つなげることができます、えー、さっきはです、ね、このプロジェクター本体から音が出てたんですけれども別個に Bluetooth、えー、のスピーカーを用意すればそこから音を出すことができるんで、えー、音の問題も解決できますね端子なんですけれどもこんな感じです、えー、USB が2ポートそして真ん中にイヤホンのジャックがついてますでこのイヤホンジャックにイヤホンを差し込めばもちろんイヤホンで え、音を聞くことができますし、え、AUX ポートがある、え、スピーカーとか、そういったものも使えますね、これで。と、HDMI ですね。で、HDMI に関しては、えっと、マイクロ HDMI とか、ミニ HDMI じゃなくて、通常の大きさの HDMI がついてます。ま、あとはそのぐらいかな。あとは SD カードを入れる穴がありますね。で、電源コードと、え、これがですね、マニュアルのフォーカスですね。 えー、この画面のくっきり映ったり映らなかったりするやつですねあとは電源とかもうほんと簡単な感じですこんな感じですねかっこいいですねで三脚穴が下についている感じですじゃあ早速ですけれども、ね、僕の好きな映画を見つつ、えー、肉でも食いましょうかはは<笑> <音楽><音楽>っとですねこのプロジェクターは Android が搭載してるんでこのプロジェクターだけで YouTube を見たり。 プライムビデオを見たり、ネットフリックスを見たり、何でもできるんですけれども、ちょっとね、めんどくさいなと思う方がいると思うんですよね。そういう時は iPad だったり、Android っていうのをこのプロジェクターと接続します。じゃあちょっと試しにやってみますね。今このプロジェクターはモバイル WiFi につながってます。で、この iPad も同じモバイル WiFi のネットワークにつながってます。そうするとですね、ミラーリングっていうものをできるようになります。やってみると。 はい簡単ですねワンタッチでできます、えー、iPad に映ってる、えー、画面っていうのがそのまま、えー、プロジェクターに映 さ, されるようになりましたもう完全に一緒ですね iPad をこう横にすると横ほらなんで、えー、iPad でちょっとじゃあ YouTube を開いてみましょうするとこんな感じで iPad の映像がもうそのままミラーリングですね、えー、こんな感じでできます iPad をこうやってスクロールするとこうやってほら こんな感じでできます。これはですね。youtube だけじゃなくてえー、全てのアプリができるんで、例えば abematv とかですね。abematv を開きましょう。abematv を開くとはい、こんな感じですね、えー、大画面で、えー、ニュースだったり、映画を見ることができます。 これはですね iPad とか iOS とか Apple の製品だけじゃなくて Android のスマートフォンでも同じことができますと、ね、タープの大きさがもうこれがマックスマックスなんでもうこれ以上ちょっと大きくすることができないんですけど160インチまで投影することができるそうですでも逆にですね160インチまで大きくできるけども逆にですねちっちゃくもできるんですよちっちゃくするとほらこれ持っていてるんですけどえー、っとですねこのぐらいかな 32インチぐらいかまだあのできるんでえ、距離としてはこのぐらいですねほんと、50センチ、50センチぐらいの距離があればもう使えるということなんで、これテントの中とかでもね、あのこんな感じも、もうどこでもこうやって地面とか、本当、どこでもどこでもいいんで、しかもこうやってね、えー、電池、バッテリーで持ちますので、えー、なかなか楽 し, い楽しいっていうか、こう。 キャンプの幅が広がるなと思ってめちゃくちゃいいなと思ってます冒頭にも述べた通りこのプロジェクターは3種類のプロジェクターがありますこれが、えー、今ねプロジェクタースクリーンに映している購入ページなんですけどもこの2つのタイプですねこのシルバーこの今映ってる2つのタイプと、えー、3800円のタイプと、えー、39900円のこのタイプがありますで、僕が買ったのは、えー、これですねで、違いを簡単にまとめているんで 違いはこちらの方をポンとご覧ください僕はですね何も考えずにああの USB で充電できるんやと思ったんですけどこのタイプ一番高いやつは USB で充電できないそうです下の2つのモデルは USB で充電できるそうなんですけれども僕が持ってるやつは USB で充電できないとボルトが12ボルトということでコンセントとかからしか充電できないとのことなので注意してください僕が簡単にまとめた表を今貼ってると思うんで購入する際はこちらの表の方を参考にしてみてくださいただし今 している表は僕が簡単に作った表なので少し間違い等々あるかもしれないので、えー、購入する前に自分できちんと調べてから購入してくださいってことですね毎度おなじみ「モロケンのフリートーク」なんですけれどももうね何も言うことないねあのまあさあのちっちゃいプロジェクターがあるっていうのを知ってたんですよでキャンプに使えるっていうことも知ってたんですけど、まあ、なかなかこう手を出しづらいというか。 ままあまあ優先順位は低かったものなんですけれどもこの間僕はあの鹿児島に友達の YouTuber とえー鹿児島に行ったんですけどその時ね、あのー、プロジェクトあったらいいなと思っちゃったんであのー、もう購入した次第なんですけれどもいやめちゃくちゃいいですねいやーマジでなんかねあのー、またこのタープに投影してるこのね後ろ上がこれあの桜の木なんですよこれ桜の木でまあもうあのー。 先週までで終わっちゃって桜はほとんど残ってないんですけれどもまあこれがね桜の木とか、えー、紅葉の季節とかねそういう時だったらまだいいですよね、まあ、映画とかねダウンロードして USB で再生したり SD カードに入れておけるんで、まあ、あとはねあのスマートフォンと、えー、ミラーリングできるんで、まあ、スマートフォンとミラーリングができるんで多分ほとんど何も本当に用意することなく、えー、楽しみ映像とかね写真とかを楽しむことができるんじゃないかなと思います うんただね、あのー、気になると思うんですけれども、あのー、これしわしわタープがねしわしわなんでまあまあもちろんしわしわになっちゃうのは仕方ないんですけど別にタープを使う必要はないんで、あのー、白かったりてかなんでも、あのー、平べったいところだったらなんでもいいので、まあ、別にタープでもいいし、まあ、テントでとかなんでもいいんですよねで先ほどお見せした通りあり近くでもね、あのー、投影できるんでテントの室内とかでもね、あのー、使えると思うんで。 これ本当に1個あったらめちゃくちゃゃく便利ですねで今これスピーカーはプロジェクター内蔵のものを使ってるんですけど結構大きな音がするんでうんもうこれ本当1個だけでいいんじゃないかなと思いますってことでね動画そろそろ終わりますのでこの動画も終わりましょうかディン でですね、今回は、えー、プロジェクターポータブルプロジェクターの紹介でしたこういう先は、えー、概要欄の方に貼ってるんで気になった方は是非チェックしてみてくださいってことで今回の動画はこれで終わりますではまた